聖域を喰らい尽くす圧倒的な暴力屋敷に襲いかかる最強の資格残酷に仕組まれた抗いようのない脅威そして絶望の中で迫られる選択と決断一人ではなすすべのない理不尽で苛烈な運命を前に少年が導き出した答えとは「リ・ゼロから始める異世界生活」セカンドシーズンはご覧の時間から放送開始限界をぶち破れ